おはようございますちなみに今めちゃくちゃすっぴんなんでちょっとねお肌が汚いと思うんですけどいつも動画を撮るときはメイクをしてごまかしているんですけども今はねもうちょっと何もしたくないということでご飯を食べながら最近の太郎事情についてお話していけてればなと思いますあっおっちょこちょいなとこもかわいいね 君の気持ちはいつになれば OK これがベストオブ高タンパクメニュー知らないけどいいはいそれではじゃあいただきたいと思いますいただきます僕のね最近何をしているのかと言いますとあじゃあ僕のね先月の月収でも言いますか 先月の月収0円ですってことはないんですけどさすがにただ働いてこういくら か, か稼ぐじゃないですか稼いでもう結果その分使っちゃうっていうバカなことしてるんですよ私はこれも自己投資だなと思って使ってるんですけど結果ねお金がね 5 万, 10万とかしかたまんないっていうダメですねこんな人は結婚してはいけませんこんな人とまあ 忙, なんか忙しそうにしてるっちゃしてるというか SNS も更新せずになんかツイッターで打ち合わせだとかつぶやいてると思うんですけどあれはなんかねなんだろう忙しぶってるだけ <笑>忙しい人ってモテるっていうから忙しぶってるだけなんですけどだって今12時半とかなんですけど起きたの10時半とかですから、ね、だから本当に忙しぶってるところを見せてるだけっていうゴミ人間です私はで今具体的に僕は何を何が収益源なのかって考えたら何なんだろうね何なんだろうでも一番は今マジで TikTok なんだと思ううん今 TikTok がなかったらマジで生活ができてないと思う まあまあ、TikTok 全般がほぼほぼメインの収益でそれ以外が、まあ、YouTube の全然上げてないけど動画の広告収入とあとなんだあとイベント自分でね今マッチングイベントみたいなのを企画して前回やったんだけど、まあ、それもね収益になったしあと化粧品を作るこれから化粧品を作るからこれからねちょっとお金がかかるので ある程度貯金をしとかなきゃいけないっていう状況なんですけどでもねやっぱりねやっぱりね使っちゃうよねあと動画編集もある動画編集を YouTuber の動画編集やったりそれも一応お金になってますでも今そんなところかな本当にでなんかその僕の YouTube をもう少し これから盛り上げたいなって思ってて思るんですけどあの一緒にね、なんかやってくれる仲間が欲しい。そんな高い金は払えないけど、の編集だったり、カメラだったり、まあ一緒にね、ご飯、ご飯とかはさ、ごちそうするからさ、カメラとか編集とかね、ちょっと安めの金額でもいいから、やってくれる人が欲しいなと思って。でなんかね、その編集とかの相場を見てたの。YouTube の編集の相場。だいたい元の 尺の動画が10分以内とかだったらまあそんな高くはないんだけど10分以上 の, の俺は喋ってるの 元, 元動画が10分以上とかだったらまあ1万2万3万とか俺の動画なんてほぼほぼテロップなんてさあんまつけてないしさツッコミもそんな多くないからマジで1時間あれば終わるくらいの動画ないよねだからもうそれにさその1万とか払っちゃったらもうえ時給1万のバイトみたいななっちゃうやん だからそこなんとか時給3000、3000、4000くらいでタロン動画編集してくるよって人いないかな、うん、一応ね、BGM と素材とか送るのでよかったら言いませんか<笑>あとね、まあ、都内で住んでる方で一緒に編集がしたいとか、基本自分一人で編集だったり、そう、編集だったり企画とか考えてたりしてるので、やっぱ誰かと言った方がね、アイディアは、アイディア自体深まると思うので、都内でね、一緒に。 編集し、編集の時間をしたいとか企画の、企画を出し太郎さんに出企画用を太郎さんに出したいバズったらこの動画の収益の何くださいみたいな提案でもいいんで<笑>そういう方がいたらそのコメントで教えてくださいで、ね、基本的に今自分は TikTok をメインで行っていて大体の人を伸ばしてるまあこれまで めっちゃ数字が低かった人も伸ばしてるしゼロから初めてやる人もまあ1万人以上にしたりしてるのでそのーそういうのも興味あるクライアントさん企業さんだったりとかそこでねリクルートリクルートだったりとかそのーライブ配信の集客だったりとか使われてる方たくさんいるので、まあ、バーの集客だったりとかコストの集客だったりとかにも使われてる方たくさんいるので、えー、興味がある方はご連絡くださいいよろししくお願いしますはい。 可能でした。食い終わってねーし全然。意外とこういう時間も大事よな。えめっちゃ綺麗になってね。ちょっとここニキビできたんだけど。